ドルーリー・シュエーリー、17人抜き、スーパー15歳、絵画も書道もバスケも上手い、天は四物の才能を。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。陸上界にニューヒロインが誕生した、全国都道府県対抗女子駅伝、1月15日で岡山県代表のドルーリー・シュエーリー、15、が3区に登場し、 わずか 3km で17人抜きを達成。同区の区間新記録となる9分2秒でタスキを渡した。何人抜いたかは覚えていない。一人一人前を追って走っていたら順位とタイムがついてきた。謙虚にそう話したドルーリーだが、地元岡山では知る人ぞ知る逸材だった。地元指揮者が語る。所属する角山中学陸上部、津山市は女子3名、男子8名の少女隊ですが、 ドルーリーの名前は岡山内で轟いていました。昨年夏の全国中学選手権では1500メートルで優勝。秋の U16 大会でも1000メートルで優勝しています。カナダ人の父と日本人の母を持ち、本格的に陸上を始めたのは小学4年生の時。今ではインターネットの情報を参考に、練習メニューは全て自分で作り上げている。すでに複数の競合高校から熱視線が送られています。 ドルーリーの才能は陸上だけに止まらない。絵画が趣味で、コンクール入賞の常連です。2021年には津山市内の小中学生の絵画展で最高賞に輝いている。絵だけではなく、2020年には書道展でも入賞しています。小6まではバスケもやっており、チームでは中心選手だったそうです。全室地元指揮者。突如現れ、過去のシンデレラガールには海外メディアも注目しており、 香港メディアの HK01 は特集記事を設けて天才少女が伝説を作り日本中を熱狂させたと絶賛した。天が四物を与えたスーパー中学生の快進撃はまだまだ続きそうだ。週刊ポスト2023年2月3日号。なんだろう、一番印象的なのは賢そうっていう印象。身体能力や努力する能力はもちろん長けているのでしょうが、いろいろな能力が。 賢さの上に立っている印象がすごくあって、精神的に中学生らしくない大人っぽさと、中学生らしいピュアさとが相まって能力を引き上げている気がする。今後も注目するけど、その辺のバランスがこれからもうまくいくと良いと思う。彼女にスポーツと芸術の才能があるのは事実だと思う。練習も自分で考えてこなすというのは才能だけじゃなく努力の人でもあるだろうし、どの道を選ぼうと将来が楽しみな逸材。 でもこうやってマスコミが中学生を何度も取り上げるのは彼女が美人だからですよね。記事には書いてないけど、失礼な書き方になるけど、ドルーリーさんが美人じゃなかったら17人抜いても次の日記ごとになるくらい、本人が望まない限りしつこく記事にしないでほしい。私のような一視聴者がまた来年の都道府県駅伝で活躍してるんだと思い出すくらいがちょうどいいような気がする。まだ15歳なんだし。 すごいけど歴代最高レベルの選手家はまだまだこれから。それなのにオリンピックで金メダルでも取ったような騒ぎようは何なのかその最大の理由はこの子が美人だからでしょう。中学記録作ったくらいでは、ここまでのニュースにはならない。そんな騒がれ方は本人も望んでいないのではそれにしてもスポーツに学業に何でも来いというのは大したものだ。中日のネオくんも学校の成績はオールファイブ。スキー中学日本一。 野球は甲子園で一流を争うスターで甲子園春夏連覇の立役者。すごい子は何をやらせてもすごいな。才能もそうだが意識の問題なんだろうな。